色はウィンザーニュートンのウルトラマリングリーンシェードウィンザーバイオレットバーントシェンナーサップグリーンこの4色が基板色になります通常いつも大体がこの4色で描いてますあとは霧吹きと筆2本を使用します今回は、まあ、簡単にですけど説明を入れたいと思います まず霧吹きで紙を濡らします。あまり近くから霧吹きを吹くと髪がびしょびしょになるので1 5ンチぐらい離して霧吹きを吹いています。で最初ですね下地色を入れていきます。今土の部分ですねこれをバーントシェンナーとウルトラマリンを混ぜて薄い状態で塗っていきます。筆を横に動かして まあ、あのドライブラシで少し隙間が出るように塗っていきます下地は基本的に薄い色でいきますあのまだこういう色を塗る必要はないです形もまだあまり意識する必要はありませんえちなみにちょっとしゃべりは得意じゃないので、えー、なんかちょっと分かりにくいところもあるかとは思いますけど、えー、ご許しください 上部の木々の下地を塗りますここはですね円形として捉えるので色味を少し青みに青系のグレーに寄せていく感じですサップグリーンにあのウルトラマリンを混ぜるだけでいいと思いますで右手の方は少しこう金景、あの手前の島にある木にしますのでここはサップグリーンが多くですね若干明るめの金系に近い色で塗っていきます えっと島の上にあるえ、草の部分までですねえ。ここの部分まで下地を入れていく感じです。え、まだ形は捉える必要はないです。でえ、ここからえ今え面相筆のちょっと使い古したやつですけどえ、これをバサバサにあのした状態。今ぐるぐる回してると思うんですけど、この状態でえ影を入れていく感じにします。 色は、えー、サップグリーンとウルトラマリンとバイオレットを混ぜてますで軽く霧吹きを吹いて、えー、少し一部でもあのにじみが出て形が曖昧になるところと、えー、今あの乾いていて、えー、シャープになるところも作っていきます 木と陸地の設置地点に影が入る部分が多くなるので、まあ、この辺は多めに塗って強く塗っていっていいと思いますあの下地の色ですねあの明るい色を消しすぎないように塗っていきます この布巾に関しては今あの霧吹きで結構水が入っている状態ですなので、まあ、一部は、えー、ぼやっとあのウェットな状態でにじむ部分と、えー、少し形が残る部分が出てきます 地面との境目部分ですけど、地面が少し傾斜しています。なので、少しあの影を斜めに入れていくと、少し傾斜の感じが出てきます。ここもドライブラシとかを使って、ちょっとカセレを利用して描いていきます。 今水面部分と、えー、陸地の下地を入れる、えー、感じですね、えー。ここ今の部分は、えー、とあの上の陸地の反射部分です。ここもさ今の段階であの下地を入れておきます。えー、筆を横引きに、えー、入れる感じですねで。下地に今水が入っているので、もやっと、まあ、あの自然にぼかしがあのウェットインウェットで入る状態です。 下の方の陸地の部分も薄く、とりあえず薄く塗っていきます。アーントシェンナーと、今ちょっと暗くなっているところはウィンザーバイルットですね、この2色でやってます。 えっと、ここから水面に入っていくんですけどまあ、この辺が一番大事なところですねあの島とかが今明るい状態で終わってるので、えー、ここの水面部分をいかに強く入れるかがポイントです、えー、ここ強く入れることであの島とかまあ、明度差が出てくる感じになりますで今霧吹きで、えー、まあ、ちょっと島の部分だけ手で避けてあげて、えー、上の方にだけ水を入れてる状態です まあ、この時はまあまあ水が全体的に入っている状態です色はサップグリーンウルトラマリンとバイオレットですねこの3色でほぼ黒っぽい色、まあ、強いグレーを入れていきますでこっちの左手の方は少しサップグリーンの割合を少し増やしてますね 使う水の量がちょっと難しいところではあるんですけど水が多すぎると、えー、多分きれいに広がってあの上の反射の土の色がなくなっていったりするんですけど、えー、少なすぎると全く色が動かない状態になりますちょっとまあ絵の具が放射状にというかあの下にとかこうさっと動くぐらいの水の量で描くことがポイントですあとはまあ素早く皮管が気になる前に終わらせることです 結構スピードを速く か, かないといけないです。 でこの辺りはネガティブペインティングであの後ろの方の小遊さで、えー、右の島の上にある草の形を出している状態です。 えっと、今やってるのは水の、えー、筆の水を、あのー、拭き取ってあげて、えー、絵の具を少し取る作業をしてるんですけど、えー、これちょっと映り込みとか反射を入れていくんですけどこれも水があの筆についてる状態だったら逆に、あのー、バックランにじみができる状態になっちゃうので、えー、ここもですねちょっとやり方自体ではちょっと難しいところではあります。 えー、っと今はあのまあコントラストの調整とかあの少し石ころとかちょっと出っ張ってるところとかを作っていきますあの白く開いたところがポイントですね白い隙間とかの下に暗い色を入れていきます 今土の凸凹、えー、感を出す、えー、作業ですね、えー、ドライブラシで、えー、軽くちょっと、えー、かすれを作りながら入れていって、えー、このあとちょっと隙間とかあのちょっとあの白くなっているところの下により暗い色を入れて、えー、凹凸感を出していきます。 写真では水面に青色とか入ってないんですけど全部に色を入れすぎると画面全体が重ったるくなるので一部ですね青いところを入れて空を感じさせるように空の映り込みに変えるようにしましたまず今色を塗ってないところの下地ですねここに水を入れていきます で左側の一部に、えー、これも横に筆を動かして、えーまあ、青系の色を入れてあとは動かすだけですね縦にあの一気に90度ぐらいに傾けて、えー、水の力で動かしていきます。 でドライヤーで、えー、乾かします。はい、えー、ここから、えー、下の方の水面ですね。一番大事なところに入っていきます。ここもまずは、えー、水で、えー、濡らします。 紙、まあ、がウォーターフォードを使っているので、えー、下に塗った色があの取れにくい感じですね。まあ、ウォーターフォードの特性は、えー、色が取れにくいことですね。ワ、まあ、トソン系とかは、えー、大体あの下地の色があの上から水で触ると取れると思いますけど、えー、ウォーターフォードとかある種は、えー、なかなかく、まあ、食いつきが良くて色が取れにくい感じです、まあ。なので重ねとかがしやすいタイプの紙になります。 もまあどどれれれぐららいいちょっと強い色は入れられるかどうかうですね。ここも今サップグリーンとウルトラマリンとバイオレットの3色で暗い色を作っています。でここも思いっきり強く置いてあとは動かして調整していきます。 まあ、大枠の強い色がもう入れ終わったので、まあ、ここから微調整の段階ですねちょっと細かく触っていきます マスキングしていた詐欺の部分ですねこれを外して微調整をしていきます。 まあ、ちょっとした調整なんですけどマスキングテープを使って詐欺の映り込みの白い部分ですねここを少し作っておきます両サイドにマスキングテープを貼ってあげて抜く部分白く抜く部分をメラミンスポンジですねあの激落ちくんとかお掃除するやつで水をつけて抜いてティッシュで取るという感じです。 えー、ここから先はあのー、ちょっと薄いところとか、えー、そこを濃ゆくしたりとかの、えー、微調整をして、えー、終わりとなっていきます、えー。ありがとうございました。